聞かかれるんですがどういうい意味なのかなの、えー、徳島の仲間に聞いてみても徳島弁阿波弁ではないんだそうですね、あのー、鹿児島に「おやっとさ」ということがあるお元気でとか達者でとかいうようなことらしいですね、えー、鹿児島の友達聞いたら「おー使ってるでと言ってましたね多分それをパクったんじゃないかと思います「まあ、調子いいやっとせやっとせ」 今日はね、皆様にお声をね、こういう状況ですからかけていただきませんけれども、ぜひ本番の時には大いにやっとせえというか声をかけていただければと思います。えー、次にご登場いただきますのは、えー、弁慶連でございます。連結成が2007年、平成19年ということですかまだ若い連ではございますが、中身は濃いです。もう20年、30年でベテランぞリー。 以上に、えー、歌舞伎の弁慶のクマを使っておりますご覧いただきましょうこれが弁慶伝ですどうぞ